はいどうも名チャンネルですいやーリッツカールトンランカウイさん本当に最高でございました5周年記念パーティーに参加することができて非常にね光栄でございましたまだこちらのリッツカールトンランカウイの動画をご覧になっていない方はぜひですね上の方にリンクを出しておきますのでそちらも見ていただけると嬉しいです今回はですね白髪惹かれる思いでリッツカールトンランカウイさんを離れ マレーシア航空でですね、クアラルンプールにそしてクアラルンプールから成田空港の方に戻っていくという動画をねお届けしていきたいなという風うに思います早速ね、行ってみようかと思いますはい、結構ね、人で賑わってますねはい、こちらのね、ビジネスクラスチェックインで進ましていただきましたけども比較的に、基本的に空いてますはい、めちゃめちゃ空いてます じゃあね、入っていきまーす。はい、今ね、保安検査を抜けてきまして、すぐね、右手側にこのようにね、プライベートラウンジがありまして、こちらに、セントレジスとウェスティンですね、あ、リツカルトンじゃなくてスト、セントレジスとウェスティンだったんですね、はい、のプライベートラウンジがありますんで、早速ね、こちらの方に入っていきたいと思います。ラウンジに、ね、入ってきましたけど、今ね、誰もいらっしゃいません、ね。すご はいこちらねこういったフルーツだったりとかですね、えー、おやつ、そしてコーヒーマシーン等がありましてこういった、ね、ソフトリンクなども飲んでいただくことができます。はいでこちらの方には、ね、ウエスティンであったりとかですねセントレジでスね販売されているグッズがねいくつか置いてあって工事していただくことも可能となっております。ははい、まあ、価格的にはねねこんな感じです、ねはい 紅茶ディ、ね、ルマーだったりとかロンネフェルとかね置いてございます私の方ではですねはいとりあえずねカフェラテを飲もうと思いますはいじゃあねちょっとカプチーノを飲んでですね、うん、カフェラテでしたはい、えー、10分ぐらいね時間あると思いますので17時35分の便にですね乗ってって18時50分にクアラルンプリに到着という予定でそこからね約ね 6時間ぐらいあって、クアラのプールから成田便にね、乗り換えるという感じでございます。はい、今ね、ラウンジから出てきまして、乗り場はね、3、4、5、6、7、8とね、まあ非常にコンパクトなね、 えー、空港となってますね、はい、中にはね、WH スミスと呼ばれる、なんかコンビニみたいなね、えー、お店がございます。そしてね、こちらのプライベートラウンジがありまして、その奥にね、コスターというねコーヒーショップがねあるという感じではい、コスターコーヒーですね。 非常にね、パンだったりとか、あの、軽食はね、食べていただくことができるというふうになってますね。はい。ということでね、登場開始となりましたので、入っていきたいと思いまーす。じゃあね、行ってまいりまーす。はい。ということでね、乗り込んでいきたいと思います。おぉ、あちらにはね、エアアジアとかもね、来てますね。はい。さあ。いやー、いい感じじゃないですか。 はいいやー、すごい迫力ですね。じゃあね、乗り込んでいきまーす。あのーじゃあね、こちらの 5D という、えー、席にね座らせていただきます。はいということで、本日ね、5D と 5F となっておりますお。5E にね、誰か入ってこないといいんですけどね、こんな感じでしょうかね。はい マインイグネちょっと今雨がねまた降ってきたという感じです、と、はいうことでこれから出歴していきます。はい、ということでですね無事に今クアラルンプールの方に到着いたしました。一旦ね、えー、荷物をピックアップしまして。 国際線の方にね、乗り継ぎを行っていきたいなと思います。めちゃめちゃ天気そしてね、空港がね、めっちゃ寒い。はい、とりあえずね、今、ランカウイからの荷物をね、ちょっと待ちたいなというふうに思います。はい、今ね、荷物をピックアップいたしまして、これからですね、国際線のね、チェックインカウンターの方に向かっていきたいなというふうに思います。で、今ね、エコノミーで取ってますので、 えー、パンダさん確認していただいたところ一応5席ぐらいですねビジネスクラス、えー、ファーストクラスが4席ビジネスファーストか、えー、4席空いてるということなので、まあ、アップグレードの、ね、コストがどのくらいかかるのかっていうのをちょっと、ね、聞いてみたいなと思います、えーね、こちらのデイカウンターの方で、ね、見ていきたいなと思います、はい、パンダさんにね早あ上がりましてこちらのビジネススイートのカウンターの方でチェックイン手続きを行っていきたいと思います今ねチェックインカウンターの方でチェックインをさせていただいておりまして アップグレードね、今どのくらいかかるのかっていうのをちょっとねヒアリングしていただいております。エコノミーからビジネスです。はい。Yeah. Yeah. Uh -huh. 1, 5, 8, 5. 悩ましい数字だな。Ah. はい。今ねご提案あの提示いただいたのは1585ンギットで 49,452 円というレートです。非常にね悩ましい<笑>料金帯ですね。 はい、はい、ということ で, ですね、無事にチェックインが完了いたしまして、まあ、ちょっと、ね、悩みましたけれども、まあ、5万円、A350 でね、えー、どうしようかなと悩みましたけどステイということで今、席だけ選んでですね、一応ね、ね、一番後ろの40系を、ね、選択させていただいて、まあ、隣に2シートが今現状では空いているという状況なので、まあ、いっぱいね、これからラウンジ巡りをしますのでいっぱいお酒飲んでね、がっつり寝ようかなと思います。 そっちのパターンで行、ね、きたいと思いますということで、あの入国、出国手続きを、ね、行っていきたいと思います。はいということで、すね今ね、無事に出国手続きが完了いたしました。まあ、パンダさんね、ねビジネスなんで、サクっと行きましたけど、えー、私はね、あのー、エコノミーなので、ちょっとね、並びましたけれど、どうですかね、およそ多分15分、20分ぐらい、並んできたという感じです。これからね、ちょっとラウンジ巡り、ね、していきたいなという風うに思います。はいということでね、ゴールデンラウンジの方に向かっていきたいと思います。 はい、じゃあね、入っていきたいと思います。えー、っとですね、メラルドの、ね、ファーストクラスビジネスツイートのね、ラウンジにつきましたサテライトということなので、まあ一旦ね、こちらの方のラウンジをちょっと堪能しまして、またね、間見てあちこち行ってみたいと思います。はい、こちらね、こんな感じでソフトドリンクがね、あったりしますね。はい、そしてこういった、えー、ケーキ、サンドイッチ類があったりとか、えー、こちらなんかね、カレーとかでしょうかね。 ね、そんな感じしますねはい、まあ、あとはねこういったパンだったりとかスプレープ類があると、はいう感じです、はい、こちらねおかゆだったりとかヌードルのコーナーがねございます、まあ、席とかはね結構広いですしいい感じですね先はねこちらのバーでねご提供いただけるみたいとかかなりねいい風になりますはい、まあ、今こんな感じでですねローストチキンとビーフそして麺とお米ですねそしてね チキンスーープのヌドルいいただいておりますそしてねこちらがボール作っていただいておりますまずねこちらがゴールデンラウンジ一般的な、ね、ゴールデンラウンジの方で、えー、一食目という感じでいただいていきますはいということで、ね、いただいていきますまずねこちらビーフうんうまいっすね美味しいちょっとね八角っぽい感じの味はしますけどね そしてね、ローストチキン、うんローストめっちゃうま、まあ、ぶっちゃけた話ね十分です最高こちらねムイグルはいいただいていきたいと思いますこの麺がね細麺でねいい感じですねああいい匂いいただきますうん あいいですね結構濃いめに作っていただいてますねということで、まあ、1軒目ここでちょっともうちょっとねゆっくりして次向かっていきたいと思いますちょっとねスタバに来てうちのね妻のお土産をねなんか水筒かなんかって言ってたんでちょっと見ていきたいなと思います、まあ、全体的になんかね丸いシャツ入ってて可愛いいですね水筒とかはこういう感じになりますでしょうか ね, ね はい、とりあえずね、妻のお土産もゲットできましたので、次のね、ラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらのね、プラザプレミアムラウンジにつきましては、こちらのね、アメリカンエクスプレスのプラチナカードでね、入っていただくことが、えー、できる、えー、ラウンジとなってます。ちょっとね、入っていきたいと思います。はい、ということでね、そちらのアメリカンエクスプレスさんのプラチナカードでね、入っていただくことができるラウンジでございます。はい、まあ、こんな感じでね、バーなんかもありまして、まあ、雰囲気はね、いい感じですけれども、 お料理とかね、あの特にあるっていう感じではなくて、まあ、ちょっとね、ソフトドリンク飲みながら、えゆっくりね、していただくエリアになってるのかなという感じでございます。まあ、一応ね、無料で使えますんでね、はい、飛行機見ながらね、ゆっくりしていただくこともできるというラウンジでございます。こちらにはね、こういったカップケーキだったりとか、オレンジジュースとかね、ありますし、多少ね、あのこういった温かいお料理なんかもね、あるみたいですね。 サラダだったりとか、はい、こういったカレー類とか炒め物パッタイみたいなのもありますね美味しそうはいこんな感じです、はい、あとはねこんな感じのソフトドリンクでございますとりあえずねオレン ジ, ジュースだけ頂 い, いてあうま次のラウンジにね行きたいと思います行っても はい、じゃあね続きましてこちらのゴールデンラウンジのですねサテライトこちらのですねビジネススイートの方にね入っていきたいと思いますはいめちゃめちゃねおしゃれな感じですねはいということでこちらの方にね入っていきたいなと思いますこちらのファーストクラスエメラルドのねラウンジの方に入っていきたいと思いますいやーめちゃめちゃね高級感ありますね こちらのね、ダイニングでコース料理ね、いただくことができますけど、まずね、こちらのギャラリーの方からね、入っていきたいと思います。いやー、かなりね、贅沢な感じですね。前ね、A. N. A. のビジネスクラスに入った時は、あちらの左手の方だったんですけど、こちらはね、初めて入らせていただきます。はい、そしてこんな感じでですね、可愛いとかシャンパンとかね、置いてございます。はい、一回ね、非常に。 推薦おりますねはいじゃあねこちらのダイニングの方に入っていきたいと思いますはいこちらがねその席となりますはいとりあえずね今シャンパンをいただきまして、えー、サラダだったりとかですねスープはいメインコースでですねローストチキンだったりとか、えー、ビーフそしてねサラモって何でしょうねめっちゃ気になりますね ちょっとね、おすすめ聞いてみたいなと思います。これサーモンではお魚ですね。うい、んはい。はシャンパンをいただきます。はいシャンパいいただいていきますは。はい、とりあえずね、今、シャンパンいただきましたんで、乾杯。い、はい。いただきます。どれに はい、こちらがね、チーザーサラダ用でございます。結構ね、色とりどりでシンプルで美味しそうですね。はい、じゃあ、ね、とりあえずチーザーサラダいただいていきたいと思います。海藻バターオンリーをかけいただきます、うん。ちょっとこみましたけ、うん、もう、厚み海藻バターはオパールせず、バケットしてオバーします。このね、 ドレッシングちょっと違うシーザーサラダと普通のシーザーサラダちょっと違うかなりマイルド美味しいあ、チューレさんそれ間違いない本当そう私もその顔ですはい続いてねこちらのですねマッシュルームスープがね、えー、来ました美味しそうめちゃめちゃね可愛いですねいすはいじゃあねいただいていきますうんかなりねマッシュルームの香り豊かで しああこの残りがもね最高ですねやっぱりきのこのうまみがすごくね凝縮され て, て口の中に一気にねんだろう土っぽい感じしますね土っぽいって言ったらちょっと語弊ありますけどめちゃめちゃ香りきのこのね香りが広がっていきますめちゃくちゃいいただきましたで、ね、いただいていきたいと思います赤ワインをオーダーダいたしましまタリアいいですね ちょっとね、かき混ぜるだけで、だいぶ酸味が加わって美味しい。こちらね、マレー牛のですね、ステーキかなと思ったんですけど、牛肉込みみたいなのがね、来ましたね。はい。でもね、スパイシーで美味しそう。いただいていきましょう。ということでね、じゃあ、いただいていきたいと思います。このお肉、あ、刺した感じはね、結構柔らかい感じですね。はい、いただきます。うん。あ そうですねカレーというよりはちょっと甘みがあるハヤシライスで後からちょっと辛みがね、えー、来る感じなんですけどもちゃんとねお肉の味が後からしっかりとね噛めば噛むほどジャーキーみたいな感じで濃いねお肉の味が出てきますこれはねご飯とかなり合うと思いますうん飯が進むやつはいこちらね今デザートのティラミスをいただきましたこれね層が見てください かなり綺麗ですね。これね、おすすめいただいてます。こちらのティラミスいただいていきたいと思います。あすごい柔らかい。これね、めちゃめちゃいい感じですね。うん。めちゃ滑らか。あー。最初ね、滑らかなクリームが口の中に広がってくるんですけど後からね、このティラミスの このパウダーあるじゃないですかこれがねいい感じでね花の香り抜けていく感じでですね何だろうちょっと立ってから口の中で全部マイルドにあの組み合わさって完成形になるねおかちしかもね甘すぎずあの甘いもの苦手な方でもねペロリ食べていただける美味しさです最高。はい サイアンドコ。はい、サイアンドコ出ました。サイアンドコ出ました。ボボさん、マイクです。これはちょっとぜひボーボさんにも紹介したい私は。はい。続いてね、えー、せっかくなんで、えー、ビジネスラウンジの方にも入っていきたいなと思います。はい、こちらね、えー、ビジネスクラスラウンジワンワールドのサファイアが入れるラウンジとなります。今、はいまあ、こんな感じでですね。 炒め物だったりとかですねローストチキンなども置いてございますここでね料理を作っていただいている状態ですはいということでねこれから搭乗口の方に向かっていきたいなと思いますはい今ね C1 ゲートの方に到着いたしましたが、まあ、ゲートがね開いただけでですねまだあの搭乗開始まではね時間がありますのでもうしばらくね多分あと 10分15分ぐらいでね、搭乗開始になるんじゃないかなと思います。はい、搭乗開始がね、23時で30分押して、ね、えー、なったみたいで、ちょうどね、良かったかなと思います。とりあえずね、まもなく、えー、搭乗開始になりますので、これからね、えー、乗っていきたいなと思います。はい、じゃあね、えー、搭乗開始していきたいなと思います。今日はね、一番後ろの席をね、振っております。エアバス350機ですねね本日ねこちらの 40K の 40K 番ね。 後ろに差していただいております。はいということでね、本日はエアバス三五マのダッシュ九百のね機材となります。もうねパンダさんの方はビジネスクラスに乗り込んでますけど、私はねエコノミーの一番後ろでね今日は帰っていきたいと思います。はい今ね大体三十分ぐらいですね遅れてですね。 滑、え、走、ー、路に向かってるという感じですねもう間もなく離陸という状況です到着までねゆっくり休んでですねまた朝方朝食がありますんでそちらからにお届けできれば はい、こんな感じでね、朝食の準備をしていただいております。夜食としてねいただいたサンドイッチもね、まだ手付けてないので、こちらはね、いただいていきたいと思います。はい、じゃあチキンと作っていただいていきます。あ、マレーシア料理。いいからですね。ねえ、いいね。 実際にセンチスペアでしょ とということでね、無事に成田空港到着いたしました、もうあっという間のね、約6時間50分という感じですけれども、まあ、検疫アプリとかもね、あの見せて、ですね、あと税関アプリも、ねえー、駆使したことで、ですね、まだいい体25分ぐらいですね、あの入国完了したと、帰国がね、完了したという感じでございました。まあ、他のね、